死にましてうわぁ<笑>おぉマジでやちょっと待ってくださいあ<笑>もうダメだもうダメでだびっくりしましたいやびっくりとかじゃないですいやダメですって<笑>こんにちは s o チャンネルです SOW 登録ですバンですはいはいというわけでですねはいあのー、今回はいドクターベリーさんっていうはいシャツシャツのお店があるんですよでそこの スタッフの方が、はい、ツイッターアカウントで、中の人4っていう方が、そのツイッターアカウントの中の人の4番が、うん、特撮がお好きな方なんですね。うん、で、以前、あの、デッキショッパー風のカラーコーディネートっていうのか、っていうコーデをやってくださってるのを、はい、ツイッターで発見したんですよ、はい。で、ちょっとそこ行ってみたいなってずっと思ったんですよ。なんで、はい、お電話しました。おお、お店にドクタベリザに。うん お電話して、うん、中の人4の方いらっしゃいますかっていうのを聞いたら、うん、あいにくその日いらっしゃらなかったんですよ。そしたら逆に、うん、その中の人4の方にプチドッキリを仕掛けたらいいんじゃないかと思いまして、ねうん、その対応してくださったスタッフさん、うん、あと店長の方と相談させていただいて。はいうん、ってことは 今から私たちはその店舗に行くわけですよねそうですでその4の方は俺らが来ることは知らない全く知りませんドッキリじゃないですか全く知らないソチャンネルは初ドッキリでございますよっ出たじいそう本当はもう普通に箱取っ て, やてその人に手をてお話聞いてみたいな感じをしたかったのーディエンド見せてもらってそ結果的にドッキリをするという形になりましてちょっと楽しみだな でもあれだね、うん、髪型も違うし、そううなの髪型違うしマスクもしてるし、まさか、激チョッパーと激ブルーが、全く思ってないです。気づかれなかったら、やばいな。気づかれなかったらなかったで、気づくまでちょっと小出しに<笑>していきたいなと。<笑>めっちゃもろいやん逆に注意してくるかも 確かにね、店内にちょっとカメラやめてもらっていいですかもちろん店長さんの許可は取ってるんですけどもその方は知らないんですよねもしかしたら ね, ねそうそうそうでもこの店員さんちはもうみんな知ってる知ってるしっかり許可を取れてるんですよそ う, もう皆さんの協力を<笑>バシバシいただいてますめっちゃおるいんでこっちとしてもどうなるかわからないいやわからん。だからちょっと楽しいですはいというわけでいきますかいってみたいと思いますレッツゴー はいやたくさんありがとうございます、うん、いろいろあるね。 何がおする？<笑>めっちゃ回ってるじゃないですか、ね。<笑>めっちゃ回ってるじゃないですか、ね。娘<笑>のものだ。<笑>突然の。<笑>何？これ何？<笑>どう気づいたのかな、ね。めっちゃいろんなカメラ回ってます。けど<笑><笑>、はい、すみません、今日ちょっとあのいろいろありあけこのお店いろいろ見たいと思いました。でし何で知っていただきます？ ツツイイッッタターー拝見しましままてててののののの中いいろろあげられてるのにてていやです全然大丈夫ですすいませんんん急にって方あー4か か, るあーこの方しかなな多分人方4の方方こ、はい、<笑>びっくりした。<笑> 今ですましま<笑><笑>すいませんお邪魔します。 気づかれました。はい、やっと。全然気づいてらっしゃらなかったですか。全然今気づいてます。みません改めまして、相川と申 し, ま す, 申します。よろしくお願いします。す高木さんというとこ中の人は4本。いやいやいやもうちょっとちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいいや本当にちょっとちょっとちょっと待ていろいろちょっと待ってください。あちょっとはい。はい。経緯を説明しますね。はい、あの。<笑> ツイッター拝見しまして、ありがとうございます。あ の, <笑>あとあのジェットショップのコーディネートを作っていただいたというとことです、はい<笑>はい。ここの感動しまして、いやいやちょっとじゃあ急にあもうダメだ、もうダメだ。カ<笑>メラ使うのあのお邪魔したいなと思って。いや<笑>であの三日ほど前にお電話したんですね。はい。二日前かなはい。出ましたらちょうどいらっしゃらなくてで本当はあの中野さんの、中野さんにまあ許可を。はい。 あととととと取っっっっって取材ししたたたいいいいいいいなななな思んんんんでででですすすすけどいらっしゃゃかかお店の方皆さにやッチ<笑>じゃっちょじああまはりがとうございます。 んえマ ジ, んマジっすかえええい今回ドッキリでただ僕たちね気づかれなかったらどうしようって最初、ね、気付いてらっしゃる最初んだと思いましたんだこの人たちみたいな<笑>だっていきなり入ってきてカメラ3台で入ってきてめちゃくちゃ撮ってんじゃんってい う, いそうだよね、撮ってるしえー、えー いやまさか来ると思って来ちゃいました。いやいやちゃいました。いやいやだって本当にえいやちょっとなんかこれはあれですよレッドポジションいやレッドの真ん中だけでやめましょうやめましょういやいません急に面白いです。お会いできて嬉しいです。えー、どうぞよう。いやちょっと本当に今整理ができてない。いやちょっと待ってくださ い, <笑><笑>いこの後。ちょっとお店の中いろいろ見させてもらいやいやよろしいでしょうか。<笑><笑> いやマジで本当に本当ですかいやちょっといやいやいやダメですよびっくりしましたいやびっくりとかじゃないですっていやダメですって他の働いてる全、ね、体好きなんですか本当に好きです、えー、いや本当にあもうはい。 うんうん、マジでで好きでうもう昔からもずっともう本当に昔から好きでだから今も全然見てますしうもうそれこそだからでもちょっとだからやっぱ中高時代はやっぱちょっと恥ずかしさも一瞬きておくよう、ね、あ っ, ってっ、はい、ただもう2000もう冒険者あたりからはもう社会人になった時で全然見れるし<笑>もうましてや激レンジャーなんてもう。はい 好きな要素しかねえ。リターンって<笑>いいやか。い<笑>じないですか。好きな要素しかなかったっ。す<笑>ご い, いですよね。<笑>キュウリ好ん<笑><笑>改めまして本日はよろしく。<笑><あの><笑>取材の残り部分お聞くださいました。<笑>ありがとうございます。<笑><笑><笑>ドクター・ベリーさんにお邪魔してます。<笑>ありがとうございます。<笑>ちょっと簡単に何かお店のご紹介。 ドクターベリーともしまして、えー、とビジネスファッション遊ぶというコンセプトでネクタイとシャツを、まあ、自分たちでこうデザインしながら作ってるででお店も3店舗していましてここそ横浜と羽田であるんですけど有、えーえー、明はこの季節自体が2年前にオープンしたので<笑>そこで、ねはい、新しいお店として。えーそうですね、の後ます、あ まあ、集客の一環で SNS 進めていこうみたいな話 で, で、ツイッターは、もうとにかくあの中のと一1話、ディズニーとかが大好きヒロアカとか、そういうアニメ系が大好きで、このてるけど、仙台って大好きで、もう好きのレベルもちょっと次元が違う、ののそれはもう才能だなと思ってて。 それをこうなんか生かせないかなっていうので、ツイッターでまあファンコーデっていうので、自分が好きな作品とか、リスペクトを込めて、コーディネートを自由に作ってもらって、ツイッターで発信していくっていうのをやり始めたら、もう爆発して、最後ま好きが溢れ出して、<笑>正直、愛を感じました。 だって、見つけた人はずっといたもの。あ、ずっといた。あ、そうか。会いたい、会いたい。たくさも大好きです、ね。本当に、いつ頃から。もう、でも、本当に、もう、小っちゃい時からもそうですけど。もともとが、ちょっと、からからやすかったので。えー、なんか、こう、なんか、変身して強くなってす、すごい、憧れがあって。うん、でもう。 戦隊 の, の,、ね、のそれがもうホントにテーマでうテーマでもう5人バラバラで何かそれが一つになってくっていうのがすごいですありがとうございます。 いやあまりお店で本当にカプセルとか新しいのだか<笑>なかったら、ちょっとそれ、あとでいただくともってできたいです。えー、ちょっと変身してなす僕にこうやって<笑> もしかしてこれでは、はい、こちらです。あとは 本当に好きじゃなんです。本当に 激<笑>ブルーとなると、はい、結構作りやすいっちゃ、作りやすいですかいやでも、激レンジャーって、はい、逆にスーツがすごいシンプルですだから、だから、ああね、だからチョッパーぐらい、はい、こう色々付いてると表現しやすいんですけど、はい、だからメインの3人が結構難しくてシンプルでそうで、意外とうち、トラ刺しゅうってないんですよ。だからジャンプと <笑> だ, か<ら>い<笑><笑>いだからそれこそリオンリオリオ様はん普通にライオンのタイプとかんでマヨクーズをハッともらってでキーとクーっね肩ロなんかやるからにはちょっと妥協したくらいな<笑><笑><笑><笑>すごい間<笑> そ, うそうなんですでう今のメイン3人やりたいんです いやです、ね、いやも う, もう物つけのお願いがあるんですけども、はい、この激チパーコーで来させていただいてますマジですか激<笑>チパーコで試着させていただきたいと思います楽しみですね、うん、マジでずっと来たかったいや多分なのゼルエメの方がすごいねこのツイッターで載せたのが本当に操作もあるのか伝えてくれすね。やっぱああやって発信してくださったからね。会いなわけです、ね、こうや繋がってるわけだから どうですか？いや、生地がですね、うん、サラッサラです。サラサラ。サ ラ, サ ラ, サ, ラサラ。これやっぱり生地にもカラってらっしゃる。当<笑>時、ホームページ派遣者ですけども。あ、りがとうございます。千九百五十八年。あ、そうで す, そうですね。五十八年創業もう六十年以上。老舗でございます。<笑>老舗です、ね。僕老舗のシャツ着るの初めてです。<笑> まままままんんんんんんんなないいんいやいやいやい急<笑>急にに甘甘ええい<笑>ええたすすすすすすせせせこれだだよよよよよう見てててててめめやややややややや口っ震あで結婚式とかでしかしたことないですよだ<笑>そうだね。 おしゃれな。スーツを着る方は、カフスまでこだわるんですよ。<笑>かっこいい。着<笑>ていただきました。<笑>いいね。めっちゃぱ。そうですか。 どうされたんですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。<笑>急に店長に仕事を任せました。店長に。<笑>店長にネクタイ締めていただけることなんてないですよ。<笑><笑>そんなありがたい話じないですよ。よ店長のこだわりのまま聞き方があるからな。<笑>それやな。 だって僕はあの簡単な巻き方しかできないもです。 ぶって、いいです、もちろん、もちろん。よし。どう、どう。どうして。お、すっげーかっこいい。あら、天井。一発でしたよ。お、すごい。え、すごいよ。<笑><笑>いちょっと画面で見して。<笑>めちゃくちゃ渋くない。めちゃくちゃ渋いし。っだって、天井のこの巻き方。 ここれここれの割れ目、うかっこれ見て、あの下の方が柄違うんですよいいありがとうございます<笑>これであととは、合う合うううのかなでもなんか合いそうだすごいカジュアルなな感じになるね。 かかかかかかっっっっっっこここここいいいい。いいも。すげののシシシャャャツツツ、ちめゃよ。なたれらら。だ<笑><笑><し>てあ。でもねすごいかっこいい。 いやいよね着心地がいいのよ本当にかごっこいい、ね、めちゃめちゃかっこいいです<笑>すごいこのオレンジがやっぱいやオレンジのステッチいいよねめちゃくちゃかわいいよ<笑>これがサイブレードサイブレードから、ね、<笑>え本当にマジで普通がかっこいいという<笑><笑>わけで、えー、完成しましたイエイ坂下さんによるディレンジャーのゼキチョッパーコーデ すごい<笑>ちょっと改めて、ね、ポイント説明していただいていいですか一、はい、<笑>番のこだわったところはもうそこはチーズでもうサイブレードサイブレードをってくれるあとはもう劇場版のテ、まあ、ーマカードオレンジと黒、はい、とまあ、何より白っていうのが、まあ、もう白とオレンジ見た時点で劇場版のものができているので。で このカフスと、はい、一応ネクタイもこだわりとしてはちょっとしたこう劇研さんじゃないですけど劇研さんっぽいですね<笑> も, うもうちょっとそこまでもうもう本当トに全てにおいて劇ッパートナーなんでホ<笑>本当にホントにホントにホントに興奮してた<笑>あれですけど一番好きな劇団って この本音で大丈夫です本 音, で本音で大丈夫、すみません。一番好きなのは、ゴーカイザー。ゴーカイザーのレッドって、誰だっけ。小沢君で。小沢君。すはい、でも、もう、あの、ゴーカイザーにも、ジャンが出てくれた。そうですね。ジャンとシャ。ゴーカイザー、僕も出たかったんです。はい。で、いよいよ、デキレンジャー、そろそろ出るんじゃないかなと思って、準備してたら。はい。しっかさんに電話して、僕、行きますよって、電話したら。はい<笑> 今日ちょうどジャン撮ってる<笑>って言うんで悔しかったんで打ち上げだけ行きました<笑>勝手に豪快ジャンの打ち上げに行きました<笑>いや疑<も>惑<笑> で,、ね、ですてねいや出て欲しかったですけどや出たかったです ね, ねというわけでありがとうございますかっこいいというわけであのー、これ一式購入…<笑>本当ですか<笑> <笑>フルコーディネートで購入したいと思います<笑>、えー、いいあれねこれは<笑>、はい、本当に単純にかっこいいからいやホントに YouTube 撮らせてもらうとか以前にもうコーディネート見た瞬間にあ絶対いつか買いに行こうと思ってるんですよもうあの来る前からもう買う一識買うってずっと言ってたんでいいですかこれ買ってフルセットそう<笑>です、ね もしね、これご覧の劇ショッパーファンの方が、もしいらっしゃったら、もう残り数点ですから、ね、僕とおそろいこうで、<笑>やろうぜ、ね、<笑>途中から不安になるのというわけで、ありがとうございます。<笑> 上にまで見た焼き食パフォーで、手に入れることができました。<笑> あ, り あ, り<笑>ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、さっき途中でも言いましたけど、ええ、彼氏さんが発信してくださったから僕もう。こうやって出会うことができた。ので素敵な発信、ありがとうございます。<笑><笑>何か一言ありました。僕<笑>としては、うん、戦隊に。<笑>助けられて。<笑> でんから本当にいいいや、本当にありがとうございます<笑>いてて<笑>ツイッターやっててよかったねっていう、<笑>本当にもう何年もやってるんでこう、こんなこと初めてですし。 メールを見ていただいている方がいるんですけど、ご<笑>本人の方からしていただくって<笑>ありえない。のでかすごく動揺はしてるんです。<笑>本当にありがとうございます。<笑>報われた感じです<笑>本当に素敵な出会いがありました。<笑>ドクターベリーさんのありのけにある店舗でございます。皆様是非お揃いコーデしようぜ！<笑><笑><笑> ファンとが あ, そうだ本ありがとうございました。